うん繋て OK、はい、えー、今回はスポット溶接機を使わずに18650電池の組電池を作る方法を考えて作ってみました、えーまあ、組電池を作りたいけど、まあ、スポット溶接機を買うまではないよなとかまた火花が怖いから何か違う形で作れないかとかですね聞かれることが結構あります。個人的的ににももですね実験的に、まあ、組電池を作りたいけども 溶接しちゃうとあの溶接されてるタブをですね外すのが面倒で分解するの大変だよなぁと思うんですよねそこで溶接機が不要で分解も容易な組電池の組み方を考えてみようというふうになったわけですでまあこのアイディアの特徴は次の3つです組んだり分解が簡単にできる3直列で組んだり4直列で組んだりというふうに自由に直列数を変えたりすることができる 単純な構造で手元にある工具で組むことができるこれの三つですねまず三次元 CAD で作図を行います今回組電池を溶接なしで作るということで設計上こだわった点はこの後出てきますがボルトとナットと丸端子、配線これらの部品で組電池を作れるようにしたところです これらの部品であれば家にあったりアマゾン等でも簡単に手に入ります造形ファイルは SyncGivers よりダウンロードできるようにしています動画の説明欄のリンクをご参照ください作図が終わったら 3D プリンターで造形を行います今回は ABS フィラメントで出力しましたこんな感じで出力されました 18650のプロテクターボード付きのものも入るように中の空間を少し長めに設計していますこのようにハンダゴテを使ってインサートナットをケースの両端の穴の部分に入れていきますハンダゴテで熱せられたインサートナットはプラスチックの部分を溶かすので冷え固まるとしっかりとケースに食い込んでメネジをケースに簡単に作ることができます 反対側も同じ要領でインサートナットを入れ込んでいきます。一つのケースで二つのインサートナットを使うことになります。今回は四直列の二並列の組電池を作るので、合計八個同じような作業を行っていきます。このようにケースの内側にバリが出るので、マイナスドライバーなどで除去します。 今回の構成は4直列2並列なのでこのようにまず2並列の部分を先に作っていきたいと思いますニッパと配線を用意します2並列のワンセット分として4ミリの丸端子を4個用意します4つの3ミリ収縮チューブを用意しますインサートナット缶の長さで配線をカットします 配線の両端の被覆を剥いて両端に丸端子を圧着して取り付けますこの時注意しないといけないことが片方の丸端子を圧着した後に忘れずに2本の3ミリの収縮チューブを入れてくださいその後もう片方の丸端子を圧着するという流れですそうしないとですね、丸端子を圧着した後では収縮チューブを入れられません ヒータータガンなどで収縮チューブを熱して収縮させますこんな感じでできましたただちょっと長すぎたのでこのあと少し手直しして短くしました同じような手順で11セット作っておきます配線を色分けしておくとまあ便利ですね先ほど作った配線を2本と M4 ナットを2つ M4×15 と M4×20 のボルトを2本ずつ用意しますそれではプラス側からやっていきましょう先ほど作った配線を M4×20 のボルトを使いケースのインサートナットに組み付けますまず M4×20 に動画のようにナットを先にかけておきます仮組みなのでそれなりに締めておけば OK です こんな感じで組みました次にマイナス側をやっていきます M4×15 のボルトを使って配線を取り付けますここは調整の必要がない箇所なのでしっかりとボルトは締め付けてくださいこれで2並列分1セットが完成ですこれと同じ作業を繰り返して4セット作ります 直列に繋いでいきたいので一つ飛ばしてプラスマイナスの向きを変えますこの一つ目のプラスを隣のマイナスと配線でつなげます こうやってプラスマイナスをつなげて、四直列の構成に組んでいきます。四つすべてをプラスマイナスでつないでいき、直列つなぎになりました。二並列四直列の構成で完成です。 BMS を用意します bms はバッテリーマネジメントシステムの略でリチウム4電池のカクセルの電圧やモジュール温度などを測定して、まあ、電池を監視して保護しているそういう装置です、まあ、重放電時の、まあ、過充電や過放電の検出のほか、まあ、カクセル管の電圧バランスをとってくれたりするそういう機能を有しています 今回は4直列で 8A の電流値を扱える BMS を選定してみましたこのイラストのように配線をそれぞれのセルに対して行っていきます BMS は裏側のこの辺りに取り付けたいと思います先ほどの配線図イラストを見ながら配線の長さをそれぞれ決めていきます この動画でいくと左手側のプラス端子が組電池のプラス極右手側のマイナス極が組電池の最終的なマイナス極になりますその後、この BMS 基板からの配線の先端も丸端子に加工していきます先ほどの丸端子をつけた要領で配線の片方にだけ丸端子を取り付けて熱収縮ューブを行います そうやってできたこれらの配線を BMS の基板上の所定の箇所にハンダ付けをしていきます間違わないようにチェックしながらハンダ付けをしていきましょう裏返して放電と充電を行うための配線を BMS の基板にハンダ付けしていきます今回は 12V での使用をメインに考えているので配線の先はシガーソケットにします 途中に 7.5 アンペアのヒューズをプラスの配線側に入れますヒューズケースと合体させたシガーソケットが完成しましたではこの充放電用のシガーソケットを BMS 基板にハンダ付けしていきますこの BMS は充放電が同じ配線からできますが充放電が別々のパターンもあります この BMS 基板では真ん中がプラス極でしたショート防止のためポリイミドテープを貼りましたマイナス側もハンダ付けしますショート防止のためポリイミドテープを全体に貼り付けてみました次に BMS からの配線を この動画のようにそれぞれの電池のボルト部分に取り付けていきます横から見るとこのような形ですそれぞれのボルト部分が端子になっているそういうふうな形ですね最後のマイナス端子以外はプラス極側に取り付けました プラスマイナスが間違いないかを最終確認します間違えるとショートの原因になるので入念にチェックします電池の取り付けに入ります基本的にプラス側で 電池の入り具合を決めますネジをこう手で締めていって締められなくなるぐらい硬くなったらきっちりと、まあ、プラスマイナスのネジの部分が18650の頭に当たっていいるととうことですねつまり通電できるという考えですこの動画のように最終的に下のナットを工具を使って締め込んで固定します ボルトが接触不良になっていないかを電圧を見て確認をします一つ入れるたびにチェックを行います同じ要領でまず直列を作っていきます動画のようにプラスマイナスの向きを間違わないように注意します金属の工具を使うときはショートしないように気をつけてください並列分も入れていきます これで二並列四直列の組電池の完成です。BMS を起動するために一瞬でいいので充電させます。今回は逆流防止ダイオードをつけているソーラーパネルで充電してみました。この充電に使ったソーラーパネルの開放電圧は 13.7 ボルト程度でした。 シガーソケット用のスマホ充電器を差し込んでみます LED が点灯して放電していることを確認できましたこんな感じでテレビも見れましたこれだけだとショートの危険性があるのでビニール袋で保護しました、まあ、今回は実験的に作りましたが衝撃から保護するために蓋なども必要かもしれません 簡単にバラすことが可能でセルだけの交換も容易なので再利用バッテリーで安価な蓄電装置を作るためのベースのアイディアにしたいと個人的に思っていますこの構造なら悪い劣化セルだけを交換することが容易に可能です次回の動画ではその安全運用のためのアイディアの実験というのもしたいと思っていますということで今回も最後までご視聴ありがとうございました また次回の動画でお会いしましょう。また